などと勘違いしているわけではあるまいな。 のよあれソテヤツらに教えてやろう絶望を ここれれからこれが続くお前の軽い言葉も理念も全て偽りになるなるとこの現実に何がある現実にいる必要がどこにあるいい加減こっちへ来い<音>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 決める気だぜマルトカがシとガいってやつを渡すでいいかまずは距離をとってアレの出方を見ようその出方に合わせて攻撃をかわしできるだけ大きめの攻撃をかわす行くぞ やく<音声><音声><音声>に聞きてえもんだぜ<音声>やつお前に油断できる時をよもっあともないけどなチェヘラッチョ でもがいても価値はない。この世界に。 俺はお前のようにはならねえ俺が成りてるのはおかげだしぶとい奴だ10尾の力は温存したやむをない少し後世に出る ここまでだ<音声>要請なぞこの状況で影分身は意味がない所詮は右謀の衆。 それでも右往の衆じゃねえ今ここにあるのは忍び連合軍の術だ<笑>てめえらはこの術でぶっ倒すこの世界は終わらせる本今度より連合軍に連たするおののここが勝負の時だ 事前にえた作戦を遂行くってばようみんなああ 忍びれ将軍の術だって これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。 c h e d i d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 お, お い, ネジ<笑>おい嘘だろ仲間は殺させないんじゃなかったのか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 それが人道だからそうだったか父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ俺の命は一つじゃねえひなだありがとう。 お前が俺の横にいてくれたおかげだもういい見ててくれ行くぞひなたあれはキュービチャクラほうナルトのガキめ。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 結局は何も変わらないむしろ厄介なものになったかもしれんぞ唯一つ繋がっていた俺と十尾を切るからだ押さえが効かんぞ十尾を今度こそ消す狙ってたようだなそれは俺も同じだだぞ こっちを頼む。高橋先生。さあ、これからだぞ。楽しいの。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 効かねえな10尾が手加減なしと。 遅かったかいやぴったりだぜ父ちゃんみと相変わらず早いの四代目貴様わし以上の瞬身使いをのよーし始めるぞみの者。のええほおかげさまたち なんオロジマルがわしらを呼んだのじゃさっさとこの戦争を止めねばなじゃあ本当におみんな俺たちも知ってるあのホカゲたちだってばよおっ<タッ>貴様まで復活したとは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 まさかとは思ったが港で、ね、なな俺の父ちゃんすげえだろそんなことはお前より分かってるこのわしを分けてるのは不意識とおとだおかげたち行くぞ忍法史席用人さらに これだけ加えての先法妙人門来たなずいぶん遅かったじゃねえのサスケ サクラかどどういうこと本当にサスケ君なのてめえ何しに来やがったなんでサスケ君がここにいろいろあったが俺は木の葉の里を守ることに決めたそして俺がおかげになる お前らが俺のことをどう思うかは関係ない今までの影たちがこの状況を作っただから俺がほかになり里を変えるほかになったものが皆から認められるんじゃない皆から認められたものがほかになるんだサスケはお前に任せる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 ちゃんケ。うん、ああ黙木遁、黙分身の術<笑>俺の分身が結界に出入り口を作る忍びたちを全気力を振り絞りやつを打ち破るのだ<笑>いくぞ<笑> TRAAAAA